それでは、クロマカムのダウンロード方法について説明をしていこうと思います。まずは、えー、このようにクロマカムと検索していただきますと、こちらにクロマカムパーソナファイとありますので、こちらをクリックいたします。そうしますと、パーソナファイのホームページに飛びますので、 ここのダウンロードという項目の中のクロマカムを選択いたします。ここでは Mac 用クロマカムと Windows 用クロマカムというふうに2種類ダウンロードできます。必要環境をしっかりと確認してください。ここでは Windows 用クロマカムをダウンロードいたします。 ダウンロードしたらファイルを開きます。はいをクリックし、内容を確認して、同意をクリックします。こちらもはいをクリックします。 このようにダウンロードできると、サインインの項目が出てきますので、ここでユーザー名とパスワードを入力します。はい。えー、このように入力しましたら、ログインを押します。はい。このように、ChromaCam をダウンロードすることができました。以上で説明を終わります。